食べられなくなりました。うん、全く食べなくなった。る、うん。美味しい。本当ね。それはあの全く元通りになってるんで、えー、すごいあの治療としては順調です、はい。お薬で治った。お薬です。うん、はい。ちゃんと飲んでくれました。頑張って飲ましてます。<笑><笑>よかったね。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 待合室には柴犬のニャーちゃんが来ていますこちらはももちゃん。 ニャーちゃんの診察が始まります、はいうはい、ではりま す, ういういじです、はい、肝臓の病気で通院しているにゃーちゃん調子はいいみたい。 二週間前はまだまだ数値も高かったんで。はいはい、それがどうなっているのか。ね、はい、っ、は、ていうのは。はいはいはい、今日も調べます、はい。おしっこの色どうです。おしっこの色うちょっとやっぱり薄くなってる感じはあります。はい。はい、は体重もね、本当に十三キロ超えて、元通り、本当に元通りですね。<笑>そうですね。はい、なりました。 はい、では、はい、採血をしま す,、はいはい、しますこれは失敗すると恥ずかしいミヤ<笑><笑><笑> ち,、ね、ちゃんはね、肝臓病になっちゃって<笑><笑> さんでしね。無事採血完了。よく頑張ったね、ニャーちゃん。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 肝臓の病気を治療中のニャーちゃん、採血もじっと我慢しました。はい、お父さんですか。ま、う、た、ん、おとしいですね。<笑>あの血液検査ってあのなんかすべてがわかるようなイメージがあると思うんですけど、あの実はそうではなくて、例えばあのニャーちゃんは 5月の時におしっこが黄色いおしっこが出たんですねいつもより黄色の濃いおしっこがそうするとあのそれは黄断かもしれないということで、えー、おしっこは黄色いんだけども、えー、検査としては、えー、血液検査じゃあ黄断出るのってどんな病気があるかっていうとあのいくつかあるんですけどやっぱり人間と同じように肝臓が悪くて。 横断がが出ることが多いので、えー、肝臓を中心に調べるとやっぱり肝臓が悪かったそういうように血液っていうのは何でもわかるわけじゃなくて怪しい病気をこうかなっていうのを項目を、まあ、獣医師があの選択してあの調べているんですね、はい、血液を調べたからといって単純にがんが見つかるとかそういうわけではないんですあくまでもやっぱりそういうい症状 今回でいうとおし っ, こ黄色いっていうヒントからこういう病気が考えられるっていうのでそこをこう掘り下げて調べていく漠然と血液検査をするっていうのではないんです、うん、今回のあれは飼い主の矢野さんがちゃんとおしっこの色とか見ててくれたから分かったって、ねはい、そうですもう全くその通りで、うん、あのそれを逃してしまうともっともっと悪い状態になってからあの来院する本当にいよいよ。 ぐったりしてからいすするっていうことがありますので今回なんか本当に早く発見できて、まあ、その分早く治療がねできてで早く元気になるってい<笑>病気になってしまったのはやっぱり不幸なことだけどもあのそれに対するあの治療っていうのがもう素早くできてもうあの1か月まだ経ってないですよねあの体重が元に戻ってと<笑><笑>そうですねあの 病気の始めが十三点一キロで、十二点三キロまで、それが五日間でぐんと落ちましたね。もう、今回食べてなかったので。食べられなくなりました。全く食べなかった。ええー。はい、そういった。それがもう、あの、全く元通りになっているので、すごい、あの、治療としては順調です。はい、お薬で治った。お薬です。はい。ちゃんと飲んでくれました。 頑張って飲ましてます。<笑><笑><笑>よかったね。まあ元気になったと言っても、あの病気自体が完全に今日で治りましたではないんで、はい、あの今日も検査してますけども、あの数値はまだまだあのある程度高いとは思います、うん。もうちょっと気長に、はい、続けていく必要はありそうですよね。はい、とりあえず本人が元気になってね、はい、食欲あるんで、ね、はい、それが何よりなで。そうですよね。はい。ではは、ね。い。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 続いては獣医さん教えてのコーナー大和動物病院の大和陽介先生にたくさん質問が届いておりますそれでは早速先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさて大和先生松山市のぐーたらママさんから小学生の息子が獣医さんになりたいと言っていますおう<笑>通っている動物病院の先生に憧れているようです 獣医さんになってよかったこと、嫌なことを教えてください。両面ね。はい、先生は獣医さんになってどれくらいなんですか？まあ15年になります。うわあ、15年ってまあいろいろね経験されてると。いろいろありました。思いますけど、はい、あの先生はどうして獣医さんになろうと思ったんですか？私はもうあの小さい頃も物心がつく頃からあの獣医師になりたいとずっと思ってたんですけども、もともとあの猫が好きで。 うんはい、もう猫が好きで好きで獣医師になろうなろうと思ってそのままやってきたとは あ,、はい、あ猫派って言っちゃっていいんですかただしあのうちの母親があの、はあ、猫アレルギーでして<笑><笑>犬を飼ってたんです、はあはい、実家ではあ犬も飼ってたけど、はい、であの、まあ、猫は好きなんだけども犬もそういうふうに飼ってたんで、はあ、あの大好きです両方いけますよ ね、で、まあ、なるべくしてなったという感じですね。そうですね、もう、あの、それ以外に特になりたいものっていうのがなくて。うん、もう、本当に横道それることなく、そのまま、はい、今に至ってます。じゃ あ, あの、詳しくね、子供さんのためにもお聞きたいんですが、獣医さんになって、良かったことと嫌なことじゃ、まあ、良かったことは。はい、まず、良かったことですけど。あ、先生、あの、きれいごとはやめてくださいね、はい、もう、今日、ぶっちゃけトークで、はい。 はペットは飼う前には最後まで責任がとれるかしっかり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 皆さん期待していいると思いますので、はい、じゃあよかったことお願いしますよかったことは、えー、まあいっぱいありますけどもやっぱり大好きな動物ワンちゃんネコちゃん、はい、とあの触れられるその子たちのための仕事になるので、えー、それがもうあの自分の好きなことと。 仕事が直結してるこれがもう何よりもやっぱりいいことですしあのー、子犬子猫すごい可愛いんですよそういう子たちをいっぱい触れるっていうあのもうほんとね可愛いい子いっぱい来るんですよもう子犬子<笑> 猫, 猫もうなんか連れ去りたいみたいな可愛い子がそういう子をもうあの好きなだけ触れるっていうの、えー いいことですね。本当に。はいああ。それ聞くとなんか飼い主たちは嬉しいですね。あ, あ、そうですかああ。はい。本当に好きな人がやってるんやーってのが。あ, あ、そうですか。あ嬉しいです。ああそれはもうあの、ね、そういうねお互いそうい、ね、うねあの言っていただければああ思っていただければ、ね、はいありがたいですね。それが第一。はい。ね、もう一個なんかあげてほしいな。うーん、そうですね。あの。 まあ動物に何かあったらすぐやっぱり病院に行かないとダメなので、はあまあ、住んでるとこと病院が一緒っていう先生も多いですし、うん、僕も住んでる場所は違うんですけども、まあ、すぐ駆けつけれるところなんで通勤時間が非常に短いあ。そういうとこ<笑>そういううういいととここ<笑> もうなでもっていう意味であれば、そういったところははいいいなとは思いますね。いちょっとねあのもう寝ようかなと思ってたので、急、は、に、い、とかっていう場合は先生呼び出されることもあるんですか？ありますよ。はいありますあります。いいんですか？なんか営業、はい、営業時間だけじゃないとダメって思ってますけど。あその病院にもよるので あ, あの一概にみんなっていうわけではないんですけども。 あの私自身はその自分の病院にかかってる子ケアの継続してかかりつけとして、うんはい、来てくれてる子なんかはあのちゃんと呼び出しに応えていくようにしてますそれは嬉しいですねクソとか思わないんですかもう寝ようと思ってたのに<笑>今からビデオを見ようと思ってたのにとあの自分たち の, その病院にかかってる子しか、うん、ごめんなさいあの 時間外はは見てはないのでああのであ全くの初めての人とかはちょっと電話がつながらなかったりするんで あ, あのごめんなさいなんですけどか自分のことをずっと頼りにしてずっと来てくれてる子たちなんで別にそんなにクソって思うこともなくもうむしろ何か用事で近くに病 院, 病院の近くにいない時に駆けつけれない時はちょっと申し訳ないぐらいにはい思ってます。 じゃあ本当にかかりつけのお医者さんを持つってことは大事なことですね、そうですね、はい、大事ですね、あのお互い、まあ、意思疎通して、うんはい、ワンちゃん、猫ちゃん、他の動物たちも含めて、はい、幸せな一生を、ね、過ごせるようにするのが理想かなと思 い, ますいや、嬉しいですね、いいこと聞けちゃった、じゃあ逆に、嫌なこと、これも正直にお願いします。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 これも正直にお願いします。まあやっぱりあのー、動物っていうのは生きている命あるものなので、その最後が必ず来ます、うん。はい、その最後をあの見ることがまあまあやっぱりありますので、はい、それはもう率直に辛いです。はい、もう仕方がないんですね。もう命あるんだからそれがずっと百年生きるわけでもないんで、うんはい、絶対終わりは来るんです。 けどもやっぱり何回経験しても辛いですでも慣れてくるんじゃないですかそういうシーンにも多く合うじゃないですか職業柄慣れっていうのは、まあ、不思議とそういう慣れっていうのはないですね、えー、あのやっぱり い, いっぱいそういう子を見てたとしてもその子たちにとっての家族ってやっぱりその家族だけなんですねうもう私にとってはたくさんいる 動物たちの一つかもしれない、うん、でも飼い主さんにとってはもうかけがえのないその子だけのものなので、うんうん、やっぱりそういう思いがやっぱり伝わりますしこちらにもそれはもうあのー、ずっともう心に思ってることなので、うん、慣れることはないですねやっぱりつらいですそうなんだ先生も飼い主さんと共にもらい泣きすることってあるんですか あの恥ずかしながらありますよ<笑>、うん。特にもう小さい子今15年もやってると、はあ、やっぱりこう子犬子猫の頃から見てる子がもう15歳とかなって、はあ、もうそれこそ寿命を迎えるっていうことがあるんですよね。はあ、もうそうなるともちっちゃい頃からの姿がもう思い浮かんでくるんですよ。はあうん、で手が か, かかった子ほど可愛いと言いますかね。はあ<笑> も、まあ、あの子が大きくなって、でもとうとうもう寿命を迎えると思うと。はい。親戚みたいな、ね。<笑>そんな、そんな感じですよね。もう親戚の子供ですよ。本当に。はい。やっぱ最後は嫌だということですね。わかりました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。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 ハギくんは4歳10キロの大猫さんですお風呂の水が大好きいつもお風呂がたまるのを待っています「お風呂が沸きました」の声に反応してお風呂から退場するんだそうです。 ハギくん。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 夢を広げるペローグループ獣医さん教えてのコーナー今治市の多摩さん具体的ですね猫の口内炎の予防法となってしまってからの対処法あと歯を抜く抜歯の効果と抜歯した後の生活について教えてくださいちなみにどういう病気なんですかあのー 正確に言うと歯、はあ、肉歯周炎って言うんですけども、うんまあ、要は歯茎、はい、場合によってはベロですね 舌, あの舌が、えーはい、炎症起こっちゃって、まあ、真っ赤っかになる虫歯じゃないんですか虫歯ではないです猫は ほ, と ほ, とほぼまあ虫歯にはなりません、えーはい、歯磨きをしなくても、えー、猫はならないですね、はあはい なんですけども、はい、さっき言った「歯肉歯周炎」っていうんですけども、うん、そういった病気にはあの猫ちゃんなることが、まあ、時々あります、うん、それであの、まあ、なぜなるかっていうとですかあの例えば、まあ、病気で言うと猫猫のエイズ、はいはいはい、猫エイイズズあありりまますすね、はい、それでなることがありますは、はい、ただエイズを持っていなくてもなっていなくても歯肉歯周炎になることがあります これはもう本当に個体差というか、体質的なものだと思います、うん。はい。歯磨きとかは。歯磨き、あの、ここで玉さんが予防法は、うん、っ, っていう、うん、はい、うん、あの質問がありますけども、うん。やはりあの、ついてしまった歯垢、歯石っていうのが、うん、あの炎症の原因にはなるので、うん、歯磨きをして。えー、歯垢、歯 石, 石がつかないようにするのが、まあ唯一の予防法かなと思います。うん 猫の歯磨きはなかなか先生難しいです嫌がりますも嫌がりますね猫ちゃんものすごく抵抗します歯磨き粉を売られてましたけど、はい、あれは使えないんですかあの使ってもらってもいいですよはいそれをゴリゴリゴリペロペロさせながらなそうですそうで す, そうですあのせめてまああの嫌な味がしないように、うん、はいあれは美味しいんですかあれは美味しいです 口の中に入れてあげるだけででではこ違うう感じですかそうですそね、まあこすって入れてあげてこすってあげることですねあとおもちゃで遊んでて歯で噛んでくるとあこれもしかしたら歯磨きの代わりになってるかなと思ったりするんですそれもちょっとはいいんですかありますあのなってますそれは遊んで あ, あげてくださいロープ状のおもちゃとかでねでワンちゃんとか引 っ,、うんうん、引っ張り合いとかするじゃないですか、はい、あれなんかでもいいですほんでなってしまったらどんな症状が出るんですかねこの子、うん、この辺じゃなないいかなっていう見分け方 えー、ご飯を食べたそうにするんだけども食べれない、うん、口が痛いんでで、まあ、対処法としてはあの痛み止めのお薬を使っていく飲み薬飲み薬がありますね、はい、注射でちゃっちゃっと済ませる注射でちゃっちゃっと済ませるタイプのお薬もありますこれれはテロイドって言われる お薬なんですけどもああの多用していくと時々猫ちゃんの糖尿病になってしまうんで あ, あんまり使いたくないとそうなると、まあ、飲み薬で、えー、痛み止めを使っていくとか あ, あとは今なんかこう。 まだ薬というかサプリメントなんですけど、はい、口歯茎に塗ることによって、はい、炎症が収まっていくよっていうようなあのものもあるので、はい、そういったものを試されるかといいと思いますまた、はい、ああタマさんはおそらく、はい、あの動物病院に実際に行かれたからこういう質問が来ると思うんですけども、はい、抜歯の効果ですね抜歯をく肉歯周炎 の, あの猫ちゃんの歯肉歯周炎の治療法の一つとしてえー さっき言ったお薬っていうのは治してしまうものではないんです。痛みを抑えてご飯を食べれるようにするっていうものなんですけども、うん、そのお薬を使ったからといって治るものではないです。うん、はい、根源的な解決法にはなってないと、はいはいうん、じゃあ治す治療があるのかって言うと、うん、抜歯になるんですね、えー。歯をじゃあ抜いた方がおすすめですか？あの、じゃあ歯を抜くってどの歯を抜くと思います。 猫の死肉刺繍炎は口全体に及ぶことが多いんです。ということは。全部抜きます。大変な手術じゃないですか。ものすごい大変です。少なくとも剣歯以外の歯を。何十本も抜く。それがあのまあ。あの根治完治ですね。あの根本的に治してしまう唯一の方法ではあるんです。ただし治らない子もいます。 残念ながら歯を全部、はあ、抜いても、はい、先生、全抜歯 し, しても大丈夫なの猫の歯っていうのは、はい、あの何のためにあるかっていうと、はい、飲み込む大きさに食べ物を割くためにあるんです、はい、はい、すりつぶして咀嚼する歯ではなく、はいはいはい、そうなんですね、はい、術がこう包合してどれくらいで 普通のの生活に戻れるんですかあのなるべくもう早くあのご飯を食べれるようになってほしいので、うんえー、あのもう手術翌日からご飯を食べてもらって、えー、でやっぱり抜歯した直後は<笑>その歯肉刺繍への痛みより抜歯した痛みがあるので、うんうん、あの痛み止めをしっかり使っていって抜歯した翌日からご飯食べる子もいます。<笑>強 あのー、それでもまあ23日ぐらいで食べ出す子が多いので、うん、分かります全ば、うん、はい、ものすごい大変です、うん、や, り先生大変やりたくないですやりたくない<笑>大変なんですもんそうでしょうねものすごい大変なんです私もやりたくないもんね<笑>大変なんです大変です、はい、だからそうならんようになるべくね予防の遊んでげたりしてください で,、ねはい、でも